光の感じがめっちゃかっこいい今日は9月2020年9月23日浅草の某ホテルを斉藤圭太と貸し切り友達を呼んで遊んでおります本日3日目3日目ですも う, もう3日そう一昨日一昨日のに夕方に来てもう俺もうここで2回出たんだよ 逆に、今日、昨日を、今日だ、今日三日目。ええ、安くていい。あの、安くていい。あの宿が安いし。でね、でね、でね、今だとね、一泊四千円とかで取られる。うん、白川郷、すごいね。お、うん、すっごく。みんなご苦労で勘違いする。俺も辛うし。言われてみれば。そう。 名前は、なんていう名前サマンサ・サマサでいいんですかサマンサ・サマサインタビュー。あ、そうなんですか あ, ありがとうございます。墨田区の部分に、地図を見てたありがとうございます。うわ、ん、ぁ。ゆ、えっ、ー、くんうん。う帰ってきて、一言。 できてる人外調査に「きる君がいてくれたから楽しかったあの日はた場所があった?」「えいえいおはようございます」はい<咳>えーあの皆さん昨日の YouTube ご覧になりましたあのサマンサタバサロングロングインタビュー今サマンサにバレないようにこっそりカメラを回していますね今日のサマンサはバイト先に行って給料受け取ってその後実家に帰ってエアコンを買いに行く、うん、よくわからないようですね、うん あれおかしい今日は大掃除だって聞いてたのに一体何が起きたっていうキングの髪の毛が黒くなってるし高一の髪の毛はまあ黒いままいや負られない戦いがあるんやなんかこれファイナル引っ越しファイナルファイナル引っ越しバトルってことだよね最後のパラストの様子をね 1年ちょい暮らした部屋がベッドの位置変わらずあやふじが寝てたベッドに俺が2年ぐらい前まで寝てたベッドうんあとさっさくんそうさっさくんがいるはずなんだけどさっさくんがいな い, おい 仕, 事仕事か。 ねールいねあこれもう一回開けるからんか怖い。えあっめっちゃ ただいまー。 京都に来ておりますが、僕の声は聞こえておりますでしょうか。えただいま京都にやってまいりました。えー、これからあのまた吉と合流するので、とりあえず合流しましょう。The、next station is 出比山木。Next station is 出比山木なので、ちょっと徳比山木なので次は降ります。降ります。降ります。降ります。降 り, ま降りてまた吉と合流します。 い、hey, hey, hey. 今ねちょっとトランジットの前にいるよ<タッ>おおほおグッドタイミングだねオッケー待ってまーすああよーっマモリして る, て る, て る, てる1回2回は結局したらしくてあそうなんだマモリするんだねんあららららそっかじゃあ結構いつ借りれるか分かんない感じなんだ そうでももうそれがイエットサービスとか<笑>あいいとね、えー、っと大にそかのの。 Gracias.